いうのがですね、何よりもできることなんじゃないかなというふうに思います。改めてここから仕切り直しという形になりますので、我々メンバーも少しあの緊張しているところはありますが、ぜひ皆さんともう一度このお祭りですね、より良いものにしていければというふうに思いますので、これまで以上に温かい拍手とですね、怒こる拍手のほど、何卒よろしくお願いいたします。 you、oh. 大きな拍手をありがとうございましたヒミケレンさんでした次はパフォーマンス、ありがとうございましたやっ、はい、てきまし本当に。